細いけど<笑><笑>日本とフランスの病基準の違いというシリーズを2つのビデオに分かれて説明したいと思います。今日のビデオなんですけれども、お互いの国では何がきれいなと思われているのかを説明したいと思います。そして来週のビデオなんですけれども、 日本ではモデルの活動ってどんな感じを説明したいと思いますだからこのビデオを見逃さないようにぜひ登録してくださいはいそれでは早速始めましょうカリブ海キャラ北をトークだあいよみさんジョアンカンですこのチャンネルでインタビュー原稿を教えいることそしてブログもやってますのでぜひ興味がある方登録してくださいけれどもまずは今日のゲストを紹介させて 皆さんはじめましてすずのちかです今22歳で大学4年生ですで大学では臨床工学っていう勉強をしながらフリーランスでモデル活動をしています今日はよろしくお願いします見た目の大事さは8割ですね<笑><笑>日本人でほとんど顔 顔, 顔しか見てないじ<笑>ゃないかっていうくらいもうはじめましてであったら 服の着方とかも顔も次<笑>にいろいろ見るだけで、うん、やっぱり顔が可愛ければ許される。<笑>あなるほどね。<笑>ロンスではは、まあえっと、見た目は 5割かもしれません。日本人の角度から思われているのが、うん、フランス人はおしゃれです。うんね、ああ、そうですね、おしゃれなイメージ。そうそ う, そ う, そう、うん、で確かに、えっとパリスに行ったらとか、うん、まあホテルシャンゼ に,、うん、に行ったら。うん あそこはみんな結構おしゃれな服を着てますねもうそうそう。でも生活の中でみんなはいつもこうじゃないです。減少しない子もいるし、えっと、まあ会社までっていう人もいるし、えー、だから、まあ、いろん な, な、えっと、やり方がありますので、まあ、自分のままで出かけたらとか、自分のままでスーパーに行ったらそれはいいだと思われてますので。 だからまあそんなに大事じゃないんです。で、ジョンは、まあ、カリブ海にあるフランス領から来ましたが、その領は、まあ、みんなフランス人なんですけれども、うんうんうんうん、アメリカの考え方があります。な、うんうううん、で、みんなは、えっと いい車があったら見せる。見せたい。え見せたい。衣服があったら見せたいです、うんうん。けれどもフランスではみんなそんなに気にしないんです。えー、だから本当に生活をするのが、うんうん、そうそうそうえっと楽です。えー、あ確かに楽だも、うん、<笑>そ う, そう日本人結構ちょっとお買い物行くだけとかちょっと出かけるだけでももう絶対おしゃれにしないとあって思う人。 結構スーパーに行くぐらいスーパーに行くぐらいでもなんかちょっとやっぱりそのパジャマでと か, かあのお化粧しないでとか、うん、髪もバザバザれて、うん、いやそのまま行く人は少ないかもしれない す,、ねうん、すごい忙しいお母さんとかまた別かもしれないけど<笑><笑><笑>日本人はやっぱり目がすごい大事で、うん、なんか日本人とかアジアの人たちも多いかもしれないですけど 目がこう細かったり小さかったりあとまぶたが二重じゃないじゃあめっちゃ綺麗なれえ<笑>な二重だけどこれですかその線がない人が結構多いアジアの人で二重をこう作る自分でこの線を作るっていう商品がすっごい多くてうだから目がこう大き く, 大きくて二重の線が綺麗になったら可愛いって思う人が多いのかなって 他は化粧しなくてもこの目だけちょっと<笑>やれば、うん、ちょっと今はほとんどマスクだし、うん、なんかそうちょっと可愛く、うん、見えるっていうので最近、ねうん、本当に目が可愛い特徴かな、うんうん、なんかその幼い感じの顔立ちが人気ですごく顔が小さくて目がこう丸くて大きくてっていう可愛らしい小さい子みたいな<笑>。 っっっててていいいいう顔がすすごい日本人わ思れれやそは何でもいいです。<笑> ではまあ、日本でもあると思うんですけど、うん、ミス・フランスという大会があって、うん、フランスの中でそれぞれの、えっと、街が代表者一人を選んで、うんうんうん、そして大会でパレードに行って、うんうん、そして一番綺麗な女の人を決めますコンるんです。で大体にあるタイプは体が細い背が高い。 あとは髪が長いとか顔が乾くてきてだからまあフランス人の男の人はそういうタイプです どうかわからないんですけれども、まあ、あ確実のが そ, のそういうタイプは憧れてます、うん、あそういうイメージあるかもしれないですねそうですね<笑>であとは、まあ、アメリカ最近アメリカの影響でみんなは、まあ、少し太ってる子も好きですから、うん、基本的にフランス人はどんなタイプが好きか、まあ、言うのが難しいですけども、ねまあ、そうそう。けど、まあ、個人的に多分そういう好み、えっと が違ってます。うん、そ, すそれぞれ、ぞ確かに性格って言うと難しいけどなんかでも笑顔が多い子いつも笑顔が多くて誰に対しても優しくてニコニコニコニコできるっていう自然とこう可愛らしく見えてくるじゃないですかそういう人って。<笑><笑>あとは性格 っの家庭的な人、あのーうん、料理ができる人とか家事ができる人とかやっぱり日本人、うんまあ、すごい古い考え方だけど男の人は働いて、うん、女の人は、うん、の家事をやってっていうの、ん、が、うんまあ、今はだいぶそういう考え方も減ってきてるけどそれでもやっぱり女の人家事できたらすごい。 ああ、いいなってこの人と結婚したいなとか、うん。フランスの場合は自由さが大事ですね。だからえっと自分の意見を言えるぐらいとかやりたいことをやれる。 だから強い性格が強い性格の子が、うん、憧れて男の人が性格が優しい子に興味があるって言ったら自分の性格が弱いだから、うん、えそういう子が欲しいかな、うん、と思う人も 家の掃除とか養豚をするのが、まあ、もちろんいいですけれども、うんうん、最近それをやらない方が増えているその代わりに男子がやってあげますあ男性がこう家事どんどんできるようにそうそうあ そ, うそれはすごいいいですだから、まあ、女の人が自主もっと自主で になって、うん、どんどん社会進出っていうかどんどん女の人も働くそういう風にだんだん最近はなってるのかもしれないです。すごいの子がまあ憧れてますが、うん、もし可愛いだけ、うん、みんな多分がっかりします。ああ、確かにね。の中に性格とかやり方、うん、派遣できることがあるかなってああ確かにいいところどんどん発見して、それで見た目も五割で内面も五割でっていうの で, そうですああそういう意味で す, すごいめっちゃいい。<笑><笑> <笑>そういう内容が好きだったら、ぜひ来週のビデオも見てください。日本のモデルの活動について話したいと思いますので、えっと、それもすごく面白いだと思いますので、ぜひぜひ見てください。あ、ぎゅっ